統一協会は命綱だからなあ。八王子は統一協会にお世話になりますよ LGBT G7 サミットまでに法案成立しろというやつがいるがとんでもないぞ。LGBT とサミットじゃ筋が違うだろ、バカもん。山口夏夫です。自民党は時代遅れです。 自民党がサミットの司会って、そんなの恥ずかしい。公明党なんか邪魔だよ、邪魔。